細チーム響き連と申します、えー、新潟とい う, うな名前がいておりますが今回です、ねえー、参加させていただく7名はです、ね、全員東京のメンバーという形になります、えー、他のチームに比べて人数は少ないメンバーにはなりますが我々響きスピリッツという非常に魂のこもった演舞をさせていただければといううに思いますぜひです、ね、カメラをお持ちの皆さん、えー、我々の一つ一つの表情にぜひご注目していただければといううに思います精一杯踊らさせていただきますのでお手拍子 足拍子お心拍子の方どうぞよろしくお願いいたします。 you、oh. よろしくお願いしますありがとうございました